みなさん、こんにちは。評論家の荻上内樹です。今日はメディア論の特徴について話したいと思います。メディア論というのはどういった考え方を持つ学問なのかというと、メディアというのは透明な道具ではないという考え方に立つんですね。これはどういうことなのか。メディア論を作った一人といわれるマーシャル・マクルーハンが、メディアはメッセージであるというような言葉を残しています。これはまあメディアこそがメッセージであるというふうに訳した方がいいかもしれません。 どういうことなのかというと、メディアというのは何かメッセージを伝えてくれる透明な箱であるかのように私たちは思いがちです。テレビがお笑い芸人たちの面白い話を運んでくれる。悲しいニュースを運んでくる。新聞がセンセーショナルの記事というものを伝えてくる。まあ、そうしたような何かのメッセージの伝達者としてメディアというものは位置づけられがちなんですね。それもそうで、 メディアというのは日本語で言うと媒体。えー、バというのは中立ちと書きます。で、体というのは物ですね。つまり何かを運んでくれるものというような意味合いとしてメディアという言葉は存在しているわけです。ただし、このメディアというのはさっきも言ったようにメッセージを運ぶ透明な道具ではないんですよ。むしろメディアこそがメッセージなのだというふうにマクルーハンは言ったんですね。メディアというのは例えば何を伝えるのかというようなことを注目するわけじゃなくて いかように伝えているのかということに着目することが必要になります。もしメディアが透明な道具なのであれば、私たちは日常のコミュニケーションの中で、ありがとう、ごめんね、こういったメッセージを伝える際に、手紙であろうが、電話であろうが、LINE であろうが、メールであろうが、どれも伝わり方は同じということになるかもしれません。でも実際は違います。私たちはメディアを選択する段階で、いろいろな社会的意味を読み解きます。 また、メディアの選択のあり方によって、メッセージの中身というのも様々に変容します。例えば、上司に対して何か謝罪をします。その謝罪の際に、メールで、先日は大変申し訳ございませんでした。というようなメッセージを送るのか、それとも LINE スタンプで、先日は申し訳ありませんでしたという趣旨のスタンプを送るのかで、相手の受け取り方は当然変わってきますよね。メールよりも、スタンプの方が、送る側としてはカジュアルです。でも、受け手としては、 ラインで済ませやがってみたいな意味を読み解きやすくもなるわけですね。つまりメッセージというものをどのように伝えるのかによって相手への伝わり方が変わってくる。つまりメディアこそがメッセージなんです。ラインで送るというメッセージを伝えたんだな。メールで送るというメッセージを伝えたんだな。そういったようにメディアの選択そのものにいろいろなメッセージが伴っているということが1点あります。それからもう1つ、マクルーハンの注目はこうしたメッセージ内容とメッセージ形式の関係だけではありません。 メディアというものが登場することによって、その社会そのものが大きく変わってしまう。つまり、メディアは社会変革を促すためのメッセンジャーであるというようなことも議論されるんですね。この議論を拡張させていくと、まあ、技術決定論というような考え方になります。すなわち、メディアが登場することによって、人々の行動というものが大きく変容してしまう。 例えば待ち合わせをする際昔であれば金が何個鳴る頃にどこどこに待ち合わせという形で言っていたかもしれませんあるいは2時どこどこに新宿駅前でということを指定していなければ待ち合わせでぴったりと会うことができなかったかもしれませんぴったり会うことができない可能性があったからこそ昔は駅前に黒板掲示板が置いてあったんですね黒板に先に行っています おぎゆえ。というようなことを書いておけば、後から遅れてやってきてしまった人が、それを見て、あ、先に行ったんだなということを確認することができる。なぜならば、その当時のメディアの状況としては、ポケベルも、PHS も、携帯電話も、スマートフォンもなかったからです。だから、2時に駅前でというような、かなり細かく時間や場所を設定した上で待ち合わせをする必要があった。 あるいは、どこどこの喫茶店で何時というような形で、喫茶店そのものに待ち合わせされることが多かったんですね。なぜ喫茶店か、そこで長く座って待てるということもあります。その後、打ち合わせとかデートとか、そこで楽しめるというのもあります。でももう一つ、喫茶店には電話があるんです。 そこの喫茶店の電話にかけることによって、誰々さんいますかということを呼び出して、そこで待ち合わせ相手にすいませんをくれるというようなことを伝えることができるわけですね。これがスマートフォンやポケベルなどが登場したことによって大きく変わりました。待ち合わせのあり方として、渋谷で2時頃ねというようなことで連絡をすれば、前後でに様々な時間的な余裕を生むことができる。で、渋谷の8号前でというふうに指定しなくても、例えば渋谷に着いたんだけれども、 こ、どこどこ混んでるから、先にスタバ行ってるわ、みたいな格好で、場所を緩やかに変更することもできるようになったわけですね。確実にメディアの変化によって、人々の行動は変化しました。だから、メディアはメッセージ。メディアというメッセンジャーが私たちの様々な生活を変化させている。こういったような点からも考えることができるんです。メディアは透明な道具ではないというのは、メディアは中身を伝えるための透明な道具ではない。ということと同時に、メディアはただ世の中に存在している 一つのアイテムに過ぎないということではないということなんです。メディアはメッセージの中身には関わってきますし、メディアは社会のあげ方も大きく変え得るものです。当然、技術決定論という考え方については、様々な指摘もあります。人が技術を使わなければ、当然ながら社会は変わりません。なので、 メディアがあるだけでは当然社会は変わらない。そのメディアがしっかりと人々に受け入れられなければ社会は変わらない。ということは技術が変化を決定しているのではなくて実際はコミュニケーションが社会を変化させているんだというふうに反論する人もいます。 でも、こういった議論の相互関係がメディア論をとても豊かに育てているんですね。こうした考え方に立つメディア論というものはそれぞれのメディアの特徴や特性癖のようなものを適切に理解しようとさまざまな研究を行っています。そうしたメディア論の蓄積を学習することによって私たちは普段のメディアとの付き合い方もいろいろと考え直すことができると思います。またその話の続きをしたいと思います。ロギ栄チキでした。